松田勢は特別支援学校の卒業生を中心に地元町田で月2回活動しています交流都市の沖縄 a c サーチームとも交流を深めています今回は町田市津鶴川中学校 a c サー部と一緒に踊ります14回目の出演になります応援をよろしくお願いいたしますそれでは松田優勢の皆様です ああじゃあ僕かいいっすよ。<音楽><音楽><音楽><音楽> you <laughs> me、hey. Thank、yeah. you. you <thud> Okay.